はい。えっと、まず、ライフサイエンス統合データベースセンターの紹介ですけれども、本日ご紹介ありましたロイスの中でも、えっと、一番小さな組織です。情報システム研究機構の2007年に設立されて、まあ、事務方も含めて約20名の少数で、えっと、事業を行っております。2016年からはデータサイエンス共同利用基盤施設の中に入っています。 おりますえー、中で何やってるかということなんですけれども、ね、藤井機構庁の方からご紹介ありました遺伝学研究所の DDBJ 等との連携をはじめとして、えっと、ライフサイエンスのデータベース、そこで必要となる技術開発を行っているというような組織になります。 で生命科学のデータベースの特質として、えっと、まず古くから自由に使える公共データベースの整備が進んできたということが挙げられます。えっと、タンパク質の立体構造のデータベースはもう1971年、私が生まれる前から作り始められておりますし、それから DNA の塩基配列データベース、ジェンバンクアミノ酸、タンパク質のアミノ酸配列のデータベース。 など、なども80年代にはもう、あの、構築が始まっていて、これらが全て自由に使えるということで、えっと、生命情報科学が非常に進展したというありがたい状況にあるなと思っています。ただ、一方で対象としている領域というのは非常に広くて、データベースもそれに合わせて多様なものが開発されてきています。例えば、何万もの生物種におけるゲノム、それからそれぞれの生物種が持っている遺伝子やタンパク質、そのタンパク質が作る、 代謝物や多様な生体分子がありますでそれぞれについて、さまざまなデータベースが今まで作られてきていると。さらにその分子の機能とか、相互作用とか、遺伝子の発現とか、ゲノムの変異、それに起因する疾患や、それを治そうとする医薬品が、さまざまな化合物の情報、そして、えー、膨大な文献情報等々が、えー、蓄積されてきていて、データ量も本当にここ近年は膨大化しています。 例えば、人ゲノム解読が、まあ、2003年、4あたりで終わりましたけれども、それ以降もずっと個人医療のためにゲノム解読が進んでいますし、そのためにペタバイト規模の膨大なデータが生産され続けているというのが現状になります。また、論文の方も、パブメドっていうデータベースが一番有名ですけれども、そこには、えっと、2019年の8月に3万本を超える論文が既に集載されていて、現在見たところ 3,500 万本を超える論文。 なってきていて毎年もう100万も超えるような論文が、えー、公開されていて、とても人間が見えるものではないんですけど、そういう情報を活用するというところがデータベースのあのに求められていることかなと思います。で、我々のセンターの名前が、ライフサイエンス統合データベースセンターというこので、じゃあどういうことを統合して何をすればいいのかということを考えて、えー、きています。で一つは生命科学デーータベースが 実は数万もあると言われていて、まあ実際数えるだけでも数千は軽くあのカタログに載ってくるんですけれども、それらの目録を作って、こういう時にはこのデータベースを見ればいいですよねっていうこともしなければいけないですし、そこに含まれて本当の生命科学の膨大な情報をどういうふうに利活用すればいいかっていう技術開発を進めていました。 ただ、WebAPI とかメタデータを検索するとどういうものがあるかまでは分かるんですけど、そこにあるデータそのものを活用するっていうデータサイエンスでやらなければいけない部分っていうのは無理だなということになりまして。 えー、ここ10年以上取り組んできているのが生命科学のデータサイエンス化に資するためにはデータベース技術をどういうふうにしていってデータベースをどういうふうに統合していけばいいかということをえ取り組んでいます。で、生命科学のデータ自体はまあ実体が分子だったり相互作用だったりいろんな概念がありますので構造が複雑です。で、多様化しています。なので<笑>、えっと、スキーマ定義は柔軟なグラフ構造で統合するのがいいんじゃないかということで 取り組んでまいりました。で、理想的には多種多様なデータベースのデータがそれぞれシームペースにつながっていて必要な情報が辿っていけると、そういう知識グラフを構築するっていうことがいいんではないかということで、えー、進めてきております。じゃあなぜそれぞれの個別のデータベースは一つ一つ十分有用な情報を持っているんですけど、統合しなければいけないのか。ここがあのパラダイムとしては結構悩みでもあり、あの 今後の可能性を感じるところなんですけれども、生命科学のそもそもの目的っていうのは、さまざまな要素がダイナミックに細胞の中や個体の中で相互作用している、その複雑なシステムを理解することであろうと。そのためには えー、ゲノムとかトランスクリプトーム遺伝子発現ですね。それからタンパク質全体像、ペロトヨーム、トース、トー様の収縮と含むグライコーム、それから反応などを含むリアクトムとなんとかオームっていうのがゲノムの後いっぱい増えてきて、これらをあのまとめてマルチオミックスと言ってますけれども、そういう統合解析をするためには、そういったしたようなデータを統合するってことが必須です。ただ、一つ一つのデータベースは、あの、 ちゃんと整備されているんですけど、それらを突合するっていうところは、前処理が結構必要で、どのデータがどのデータに対応しているのかっていうことを理解して、あの研究者が準備していかないと解析に入れない。であの 話には、えーと、生命情報科学の解析の8割の時間を前処理に費やされているというようなレポートも出ていまして、で実際私たちも20年代、えー、研究活動の中で、やっぱりそういう部分で時間を無駄にしているというかですね、手間がかかるなということを感じていました。そういうあの重荷をできるだけ軽減して、データを統合的に利用できるような環境を作りたいということがミッションになっているかと思っています。 はい。で、そのために何を記事利用するかということをいろいろ議論したんですけれども、えっと、今の Web を成功させたワールドワイドウェブを、インターネットがこんだけ普及する起爆剤になったワールドワイドウェブを作ったティム・バーナーズ・ゼリーさんですね。彼が今までは人間が読むためのデータのあ、人間が読むためのホームページのウェブだったんだけど、それをコンピューターも読めるようなデータのウェブにしようということで、セマンティックウェブという概念を 2001年頃に提唱していますでこれで全てのデータが表現することができれば、えっと、いろんなデータが自動的に紐づいていき、でしかもその意味がコンピューターにもある程度判別できるようにオントロジーで明示されてで、ウェブ越しにアクセスできるので誰でも使えるし、データベースとかそういう単位じゃなくて、それを垣根を越えて統合的な検索ができると。自分が持っているデータに関連する情報を 地球上のインターネット上のどこにあって何が分かるのかっていうようなことを保管するような、えー、すごく素敵なです、ね、地球規模のデータのネットワークを作りたいというような、えー、と発想でした。で、じゃあそれはできるんですかっていうところで、実用になるのか大変じゃないですかっていうところがあるんですけど、まあ、そういうことに取り組んできたという話をこのあとしていきます。で、あまり技術的に細かいところまで言いませんけど、この知識グラフ RDF の 基本的な構座はすごくシンプルで、あるものがあって、それにこういう属性はこういう値を持っていますとか、あるものは他のこういうものにつながっていますということを、主語と述語と目的語の3つで1つの文で書くと、それをずっと束ねていくと、えー、ID が同じものは勝手にあのグラフとして結合されて、すごく大きな知識のグラフができるというような仕組みです。なので、えっと、これに乗っ取ることができると、今まで。 あの多様なデータベース、データがあると言いましたけど、それらがつながっていくのではないか、そういうところに期待して、我々はセマンティックデータ、知識グラフ、RDF という技術で、えー、データ統合を進めようということでやってきました。で、具体的にどういうことになるのかですけれども、例えばこれ、延期配列のデータベース。 ですで右側にあるのが、一つの塩基、えー、配列を説明した1個のエントリーと呼ばれているものなんですけど、これが80年代に最初に作られた頃は2、300しかなくて、全部手入力されてたわけですね。で、人のなんとかっていう、まあ、この場合はヘモグロピンアルファですかね、のメッセンジャーレーネはこういう塩基配列を持っていて、それの立体構造はこれだし、タンパク質はこれになりますとか。 で、それについて報告された論文はここにあって、誰々が書いた、どういうタイトルの論文ですよとか、えーあ、もちろんこれはヒートから取られましたよとか、そういう細かい情報がきれいに整理されて入っています。で、えっ、ー、と、これが現在約30億 以上あるんですね。いろんな生物から取られたいろんな遺伝子等の配列が、あの、記録されていて、あの、延期数、この ATGC って書いてあるところが DNA の延期ですけれども、それをも想計すると20兆以上の、すごく大規模なものになっています。日本では、えっ、ー、と、遺伝権 DDDJ で運用されていますし、アメリカ NCBI と欧州の UBI で共同運用されていて、まあ、世界3カ所でデータのバックアップも込んで、えっ、ー、と、長年の、えっ、ー、と、 維持管理がされているとでなんでこれがうまくいってるかというとあのロンドンに DNA の配列を報告する時に、えっときに必ずデータベースに登録するということが義務付けられたからでおかげでいろんなところにあの サイド化されて、このデータはどこに行けばあるんだろうということにならずに済んでいるというのはあの、この業界のすごく良いところかなと思います。ただ、80年代に作られたものなので、フォートランっぽいというかですね、独自の形式をよくも悪くも続けています。で、この中から欲しい情報だけを取ってこようとすると、一旦これをプログラムで分析して欲しい情報だけ取り出すようなことを皆さん今までずっとしてきてましたで。それをグラフに載せてしまえば、 あの、欲しい部分だけ引っ張ってくるっていうことができるな、ということで、2013年から DBDJ と d b c す我々の方で知識グラフ化っていうのをこれはとって 作ります同じようなことが、タンパク質のアミノ酸配列データベースで一番著名なユニプロットというものがあります。これはスイスの研究所で作られて、まあ、世界中の研究者が協力しながら作っているものですけど、現状、地球上のすべてのいろんな生物から集められた約3国のタンパク質の情報がこのようにまとめられています。今、たまたま左側にお見せしているのは、今回コロナの、えー、っと時に話題になりました。<笑>サースコ2ののパパイククタンパクが人の 細胞表面に結合するときに一番働いているといわれている AS2 というタンパク質のいろんな情報がまとめられているページですけど、こういうページが3億ページあるわけです。で、それを一個ずつの要素、ここに非常に重要な情報がいっぱい書かれているんだけど、その中でデータ科学として使いたい部分を取り出すっていうためには、このホームページを手で人間がコピペするのは大変なので、右側のようにグラフとして切り刻んでいただいて、そこを検索言語で取っていくということをやりたい。で、今、 えー、っとこの3億のタンパク質に関する情報が約500億の量として書き下されていて、それが知識グラフの形でまとまっている。同じように、そのタンパク質は今度立体構造を作って、ようやく体の中、細胞の中で機能を持つ分子機械となるわけですけれども、PDB というデータベースがあります。これも世界3極で運用されていて、ね、日本の場合は大阪大学のタンパク質研究所、PDB 省で、 あの維持管理されてますし、あとアメリカの研究所や欧州の研究所と協力しながらこれも運用されています。で、ここにあの PDB のデータベースの中には、実験的に決定された一体構造のデータが主催されています。で、具体的には X 線による結晶構造解析や核磁気共有、それから最近はクライオ電子顕微鏡による、えー、と構造解析が進められています。で、こうやって集められたあの、これは正しいと、多分おそらく正しいというような。 今、きれな構造でータがから、今、20万個、この中に入っています。で、もともとアミノ酸配列があったとしても、タンパク質の立体構造は、えっ、ー、と、第一原理で計算できるんじゃないかと、ずっと夢見られてたんですけど、なかなか構造を、ま、あの予測できないっていう時代が続いてたんですが、この20万個の構造を AI で学習して、それで、昨日、構造未知だったタンパク質でもう予測できる時代が2年、去年ぐらいからですかね。あの ついに訪れました。で、このアルファボールドっていうリープマインド社が作ったデー、あの、真相学習の基盤で、いろんなタンパク質の構造をとにかく片っ端から予測してデータベースにしておけば、研究者便利ですよね、ということで、えっと、今、ここに約2億のタンパク質の構造を予測されたデータベースというのも出てくるようになっています。えっと、ここで学べることは、やっぱりきっちりとしたデータがあると、それが機械学習に応用できるということで、えっと、どちらも大事なんですね。 ちゃんとしたデータを整備して、それを利用することによって、新しいサイエンスを切り開くという両方が、えー、とデータ利用、データ統合にまとめられているのかと思います。で、今ご紹介したのは最初の塩基配列の部分と、それからアミノ酸配列、タンパク質の部分と、立体構造の部分なんですけど、それ以外にも生命科学を理解するために多種多様なデータが必要で、すでにここに挙げてあるの、本当にごく一部なんですけど、 えっと、著名な生命科学のデータベースになります。で、これらに関しては、あの、諸外国と我々のグループで協力しまして、多くが、あの、ここに載ってるやつは全てですね、あの知識グラフ化されました。なので、これらは統合的に利用できるのではないかという状況に今なってきていて、このデータを DBCLS の方では RDF ポータルというサービスで公開しています。 でここには現状約60のデータベースが数千億以上の説明というか、まず、値属性値として記録されていて、これらを活用するということが今から求められているわけです。で、どんどん新しいデータベースを作るのではなくて、ここのグラフの中に新しい実験データを、あの、当てはめることによって、 自分ではここだけはやってるんだけど、関連するデータがどんどん取れてくるので便利だねっていうようなインフラが作れるっていうところが今後の透明の課題かなと思っています。で、じゃあそういうふうに知識グラフにするしてで作ったデータベースっていうのはどうやって使うのかということなんですけれども、これ結構難しくて、あの、今までの データベースシステム、関係データベースだとか SQL で検索できるデータベースとはちょっとパラダイムが違いますから、必要とされる技術も結構違います。まずでも、あの、データベース開発者、アプリケーションを作る人たちは、ウェブ技術には就術。 収熟していなければいけないし、データベースシステムも、特にグラフに関するデータベースシステムの知識が必要です。それからその維持管理には、サーバーやスパコンやクラウドの管理の知識も必要でしょうし、それをどういうふうに検索して、どういうふうなアプリケーションまで持っていくかっていうところに関して、本当にフルスタックでいろんな技術を作らなければいけない。でそこが、まあ、ここ10年結構時間がかかったところですね。それを一応やり遂げたつもりまして、 いろんなデータソースから得られる情報をこの RDF の知識グラフにして、それを s p a r ル l という検索言語で欲しい部分を取り出していって、それから解析に使ったり、アプリケーションにして、ウェブサイトであの研究者の皆さんに使っていただくと。そこでさらに新しい知識発見ができると、新しいデータができるので、それをまた えっと、解析することによってっていうような研究のサイクルが回るようになるといいなと思ってるんですけど、ここに載せられているいろんな技術は DBCLS の方でここ10年かけて、えー、開発してきたものになります。で、その実証実験として、まずじゃあゲノムのデータベースってかなり複雑なものになるんですけど、それが動くかどうかっていうことを2013年に検証しました。えー、デティム・バーナーズ・リーさんがデータのウェブを使えばいろんなデータが統合できると言ってるので、遺伝子の配列とかアミノ酸 それから生物種、環境、表現系や倍値、菌株、病原性、こういうあの多様な情報を統合したゲノムのデータベースというのが、本当にこの RDF、知識グラフで作れるのかということをやってみました。 幸い、ゲノムは1本の紐で、その上にあの遺伝子が載っていたり、制御領域があったり、そういう構造をしているので、バンチが分かっています。で、ここからここには何が載っているということをあの書き下していって、それで遺伝子とかを記述。で、このゲノムはどの生物種由来ですよと。で、えー、とそこにはどういう、その生物はどういう環境に住んでいますよと。そういう多様な情報を統合していくことによって、違う環境に生きている生物たちで、 あの特徴的に違う遺伝子セットは何なのかとか、そういうことができるんじゃないかということで、えっと、情報統合 の, あのメリットを見ていこうということで、進めました。で、当時、今もっと増えてますけど、1万生物種ぐらいで2000万ぐらいの遺伝子が載ったものが作 る, 作ることができて、まあ、結構サクサク動くという余裕だったということが実証できました。 さらにあのデータが切り刻まれてきれいに分かれていることによって、ファセットによる絞り込み検査とか比較ゲノム機能みたいなものが実現できて、あこれはあの今までのデータベースにはない、もしくはあの引けを取らないものが実現できるなということを、えー、試したものになります。 えっ、ー、と、ちょっと図が小さいですけれども、それぞれの遺伝子についての情報とか、その生物種がどこ、どんなところで取られているかといった情報と、それからゲノム、ブラウザみたいな情報、こういうものがすべてあの統合できていますし、例えば、脊椎動物と脊索動物であの違う遺伝子セットを持っているんだとしたら、脊椎動物固有の遺伝子ってどういうものがあるんだろうとか、そういうような差分検索みたいなことも実現できますし、まあ、いろいろこれで可能性が広がるなと思いました。 一方で、人間のデータというのは非常に多様です。で、それを、あの、今度、主催していこう。医科学の情報ともつなげていこうということで、今の統合ゲノムの中から人の部分を取り出していって、そこに医科学のデータをどんどん足し込んでいくことによって、もう一つ別のデータベースが作れないかということで取り組んできているのが、統合バーというものになります。これは日本人が持っているゲノムの変異。 それをすべて統合することによって、海外の人のゲノムと日本人のゲノムで際立って違うところとかないでしょうかと。海外ではこの薬が効くと言われているけど、日本人だとそれが効かないんじゃないかとそういうこととか、いろんな目的で利用することができるんですけど、1箇所にデータが統合されているメリットがありますよねということで、えーと、国内のバリアントの情報を集め、それから多様な医科学のデータベースと統合して、えー、特にお医者さん、県。 に使っていただけるようなデータベースを作ってきています。で具体例としてはですね、これ右側の、まあ、緑の丸が海外のバリアントの例なんですけど、左側の赤いところが日本人。で、日本人、我々の統合版にしか入っていないバリアントがこんだけまだ残っているということは、まだまだサーチってないので、もっともっと多くの日本人のバリアントを検出し続けてデータベースにしていかないといけないですね、ということがわかりますし、あの、 海外ではそれほどシリアではないって言われてるけど、日本人にはシリアだったり逆のようなあのバリアントも見つかっています。この中には、えー、と日本人がお酒に弱いとかそういうのに関係するようなバリアントも含まれていますし、いろいろな情報がありますので、日本人の情報と世界の情報、両方とも活用するということがあの必要になってきます。 ちょっとここは飛ばしてもいいかなと思うんですけど、まあ遺伝子だとかゲノムの領域とかで、そこにどんなバリアントがあるかっていうのを数億のバリアントの候補の中から絞り込んでいって、で、関連する疾患があるのかとか、そういう情報までたどることができて、えー、まあ、ここ、このような形で、あの、検索結果が出るんですけれども、で、ここでバリアントとか遺伝子ごととか疾患ごとに、あの、レポートページにつながっていて、ここにいろんな医科学の情報が統合されています。 でえっと、この詳細にはちょっと今日は立ち入りませんけれども、1つだけちょっとお話ししておきたいところは、えっと、それぞれのですね、この要素の、可視化の要素の部分が、実はどなたのページにでも簡単に埋め込めるという、すごいモジュラーな構造の技術開発を利用しています。 えっと、ウェブページを作ったことがある方でしたら、HTML が多少お読みになれるんじゃないかと思いますけど、2行ずつ書くだけでですね、自分のウェブサイトにその情報を簡単にれることができる。今表示されているものの右下にあるインプボタンを押すと、この左側の HTML をコピーして取ってくることもできるので、それを貼るだけで自分のページでデータベースの、我々のデータベースの情報を活用することができる。 こういう仕組みを、あの、ね、取っているというところが一つ工夫です。で、それをさらに推し進めていくと、今まで作ってきたデータベースっていうのは表とかグラフの組み合わせが多いな、ということに気がつきました。で、これをメタスタンザという形で、ノーコード、本当に数行書けばよくて、そこにデータを流し込めばもう棒グラフが出せますよとか、そういうものを今開発してきています。で、えっと、 まあ、そういうものがあるのを前提に、いろんなデータからあデータベースから、巨大なグラ知識グラフの中から欲しいデータを選んできて、これで可視化することによって、データの意味が分かるようなウェブサイトっていうのは簡単に作れるようになってきています。で、えー、っと今、日本人のバリアントの話をしましたけど、でも投稿データベースってもっといろんなものが入ってて、最初言ってましたよってことですね。で、特に人に関する情報でも、まだまだあのあのさっきの投稿場合に入ってないものがいっぱいあります。 医薬品とか立体構造の情報とか価格反応の情報だとか、いろんな情報がまだまだ統合できて、これらを俯瞰的に見ることによって何が原因で、どういうメカニズムで疾患が起きているのかということが理解できないかということなどなどを目指してですね、統合 DX と、これあの、デジタル、えー、トランスフォーメーションではなくてですね、データエクスプローラーのつもりで作っているんですけど、すごく膨大なデータをあの俯瞰しながら探索していける、実, 実験ができるような、 仮検証ができきるようなデーータベススシステムを考えてきましたで遺伝子にと一つとっても、どこゲノム上のどこにあるのかとか、どういう種類の分子なのか、どういうあの遺伝子発現を持っているのか、タンパク質だったらどういう機能を持っているのか、それの立体構造はもう分かっているのかどうか、どういうあの医薬品と相互作用して、どういう機能があの抑制されたり、活性化されたりするのかとか、そういうさまざまな情報を一、 一目で見るようなものがあったらすごい面白いかなと思って作ったものがこれになります。で、右側にあるのがそのウェブサイトの、えっと、イメージなんですけど、この中にいろんなパラメータが指定できるようになっているんですね。 で細胞内の極在で、っと細胞の膜のところにあるタンパク質だけが見たくて、それが特に肺とか小腸で発現しているタンパク質だけが見たくてで、立体構造が分かっていて、そこに相互作用するような薬が分かっている。そういうものの一覧に絞り込むことはできますかっていうのをクリックするだけででき、取れるようになっていますで。それ、それ、それで選ばれた遺伝子のリスクに対して、どういうバリアントが対応しているのかとか、どういう医薬品が対応しているのかっていうような、 非常に ン, ピングすす。るっていうようよなな検索条件がこちらになりますで結果としては、こういう、現状はこういう表が取れる形になっているんですけど、えー、っと、132個ですかね、あの、タンパク質が取れてきます。で、これ、あの、コロナを意図した検索クエリになっていて、実際の先ほどリミプロットの時にご紹介した AS2 っていうタンパク質が、あの、コロナのウイルス。 サーズコツのスタイプタンパクが結合する部分なんですけど、それもここに含まれていますし、こういう、それが正解として出てきていることはすごくいいことで、また新しい別のパンデミックが起こったときに、創薬の広報から探していくとか、そういうところにも使えるんじゃないかと。でもさらには、ここの表の中にいろんなあの科学的なデータが入っていれば、さらにデータ科学ができるんじゃないかと。 発展させる基盤とととしてて使っいいいきたいなということで、開発を進めているのになりますでじゃあデータサイエンス、もう少し進めるために生命科学でどういうデータベースを作っていけばいいのかなんですけど、今まではデータを統合してきて、検索するっていうところがすごくメインでした。 でも検索結果を解析に使えるようにするっていうフェーズの引き上げが今必要かなと思っていて、多くの機械学習とか解析はデータフレーム表に対しての解析です。だからそこの表に十分な情報がリッチに入っていれば、何と何が交絡してとか、何と何が本当に関係しているメカニズムを理解するために必要なパラメータだったんだ。そういうことがわかるはずなので、膨大な知識グラフから解析に使えるようなデータを取ってくるっていうところが今やりたいところですね。 で、あと、機械学習の応用では、いろんな、あの、事例がそこから生まれてくると思っています。実際、あの、タンパク質の立体構造では、アルコフォールド2みたいな立体構造予測ができるような時代になってますし、じゃあ、グラフから何もできないってことはないですよね、っていうことに期待しているところです。ただ、一方で、膨大なデータが、あの、我々のサーバーにしかないと使いにくいので、そこから、あの、欲しい部分だけを取り出してくるような技術開発だとか。 ここの部分は、あの、どこどこの研究室の方が得意だから、そこは担当してほしいな。そういう国際連携の進めたいなと思っていますし、やはり最初にお話したように3000万本も論文が出てますから、そこに入っていて、まだデータベースに入ってないような知識をいかにそこで活用するかっていうテキストマインドの部分も必要です。 最終的には自分の研究データとデータベースや文献になる基地のデータを照らし合わせることによって新しい発見ができるデータサイエンスが実現できるような技術基盤を作りたくて、で私たちが作っている技術っていうのはすごくジェネリックな仕組みで作られているので、生命科学以外、人文科学と他の分野でも応用していただけるんじゃないかと思っていますので、ぜひロイスの他の組織の先生方とも連携させていただければなと思っています。 はい。で、最後なんですけど、例えば、じゃあ、どういうことができたらいいのかですけど、今、こういうゲノム変異を持っている人は、こういう疾患になりやすいっていう傾向が見えています。ということはわかるんですが、なんでそれが起こるのかっていうことまで、発言情報とか立体構造の情報とかまで理解した上で、えっと、解き明かすことができれば、そうやそれから治療とかに結びつくようなことがわかるわけで、本当に、 抵抗だけではなくて生命化、生命システムのメカニズムをこういうデータ統合によって解き明かすということができるようなデータ統合と、それをあのインフラとして提供するような技術開発が DBCLS の方から提供できればいいなと思っていて、ちょうど先週ありました日本人類伝 学, 学会の大会でも、まあ、そういう基本に立ち戻ろうというような ス, あのスローガンで行われていました。非常にいいことかなと思っています。 で、そういうところに貢献できるような技術開発や、うんえっと、データの提供などを今後も進められたらなと思っております。はい、どうもご清聴ありがとうございます。